日常演武の食豚日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演ドミノピザじゃなくてピザハットドミノピザじゃないライバー企業らしいどうするピザハットの500円ピザで残っていた3品を食べたいと思いますこちらが確かソーセージペパロンにじゃがマヨコーンアスパラベーコン残り 3, 3つ目で今回なんとこのように箱にご注文ありがとうございますと にお礼のメッセージまで書いてくださってありがとうございますで前回食べた時にちょっと飲み物やっぱり用意した方がいいかなと思いましたのでこちら小祝いのイチゴオレとジョージアのマロンラテというフルーツコーヒー飲料2種類を用意しましたこちらはファミリーマートで買ったものですうんとピザハットの店舗で売ってるわけではないので注意してくださいね、まあ、ピザだととコーラとか合わせる のではと思われるかもしれませんが、ね、まあ、動画をずっと見てくださせてもらった方はお存じだと思います自分コーラ苦という炭酸が苦手なので今回はコーヒーでいっい飲みますビザ屋さんにもコーヒー置いてほしいなあって、まあ、そろそろ注目するわけでもないから答えてもらうのは難しいから。ではまずお礼のメッセージが貼れているソーセージペパのみからいただきたいと思いますおー下チーズの下にさおそらくソーセージが貼れています 隠れていますね中はトマトソースでしょうか少し赤いですそれともソーセージかなそれではいただきますチャンネル登録よろしくお願いします<笑>今回も小さいながらにあなたを楽しませてあげたわよさあどうだったかしらはい本当にいろいろと楽しませてもらいましたし美味しいですよ チーズは香ばしいしお肉のうまみやマヨネーズコーンのじゃがいもの食感ホクホクプチプチこれいいなそしてシャキッとしたベーアスパラやカリッとしたベーコンもしっかり感じられるこういうのがこの大きさでい小さ い, いやじゃあ何を言ってんの自分は小さいからこそいろいろ一気に食べられて試せるっていうのも嬉しいですねで せっかく今回つけて飲み物なんですけどこれどうなんだろうなピザはめちゃくちゃ美味しかったけど飲み物はもう一つな部分があるなさてそれはどこなのかは今からいっていきますごちそうさまでしたまずパンじゃなくてピザ生地は前回と同様にふっくらとした歯ごち 程よい食感を感じられる生地で上に乗っているチーズもこんがり焼けていて美味しかったですガリッとしてないわけ、ね、でその上で最初に食べたソーセージペパのには結構お肉 と, とソーセージとトマトのうまみが強くて噛んだ瞬間に口の中でチーズの香ばしさとめにじゅわっと広がってきました残る2つアスパラベーコンマヨとジャガポテンコンマヨはいや ジ, ャジャガポテコンマヨ同じか はい、どちらも結構マヨネーズの酸味が最初強く出ていてその後にベーコンやアスパラの、うん、味じゃがいものホクホクとした食感が追いかけてきましたコーンはどちらもプチプチとしていましたベーコンやアスパラの方はうまみがあってマヨネーズと合っていますしたしじゃがいもの方 は, はなんかマヨネーズと合わさっていることもあってポテトサラダを食べているような印象がありましたポ、まあ あ、きゅうりとかは入ってないので自分でも食べられます幸福とした味わいがあるポテトサラダをそれでのせてるようなピザだと自分は感じましたねそしてこちらの小ンいいちごオレは結構いちごの甘さが強かったですねなので思ったより甘ったるいかなとも折れてる中でもかなり強い甘さが出ています 甘いいゴ牛乳のような飲み物が好きなのであれば飲んでみてもいいと思います反対にイチゴの甘酸っぱさを感じたいのであれば少し酸味が足りないですではこちらのマロンラテこちらも栗の香ばしさは若干感じるんですがラテなのでこちら苦みがかなり強く栗の甘さは感じなかったなので栗の香ばしさを感じたいのであれば飲んでみた方がいいと自分は思いましたで今回ですが飲み物はどちらもまあ いいところは言ってるんだけど、惜しい部分もあるなということころで、3点とさせていただきます。そしてピザについては、アスパラ、ベーコンが、食感、マヨネーズ、ソース、チーズ、生地、どれもすべてをい遠い見たうで、一番バランスが取れていて美味しかったので、代表として、うんと、4点とさせていただきます。ははい、それでは